運転乗用機運、おめでとうございま シンクの夜空に人類グジンクス原稿こそが我々の舞台よさあお披露目されよ主役の姉妹よキラニやかなこのカリスマ姉タルはぶっこはからだス圏内坊と2人が揃えば最強がブルスでも私は廃業銀星やだよ最初く相棒をお届けいい異常軍民主録世紀悪の軍ヘッディーヤオタイリーズのレアリンハウトやローナワイドはハブカワテストゴールそうでグラミンディーベトブイそさ ー, イ ー, ーンサーパは高級車ドレス6 アイはトボートバンケース「ほっくべびたげん」 埋めるところ、を住むところを、やぶら掃除も必要。何代欲求満たされる、でも何代心が満たされず、休憩期が目覚める頃でも休憩しすぎた私は目覚めぬばかり、私は一生このままなんだろう、光も無き絶望生活。